皆さん、こんにちは。今日は、こちらの乗ユーインの HDMI の出力端子がついている AI ボックスのご紹介なんですけれども、HDMI のアウト側を使うことによって、カープレイが対応でないナビ。こちら対応なんですけれども、マッチングが良くないということで、つながらないケースがあるんですけれども、まあ、こういったディスプレイオーディオを使われてなくて、 カープレイ対応でない方もいらっしゃると思います。で、この AI ボックスなんとか使えないかなと思って導入をしたいと考えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思いまして、今回、カープレイ対応でないナビでも使えるということをご紹介をしていきたいと思います。今回私はこちらのモバイルモニターを使ってモニターして る, モニターしてるんですけれども、で、今立ち上げます。 起動します録画を開始します、はい、で今画面が切り替わりまして起動している最中になりますでこの状態なんですけれどもこのエアマウスがあれば使うことが可能ですでこちらも何度も紹介してるんですが この OK ボタンとリターンボタンを長押しして、パイロットランプを点灯から点滅に変えることによって、このカーソルが出現します。で、ここを押していただければ、このような形で、ナビで使っている時と同じ画面が開くようになります。で、例えば YouTube を見たいといった場合なんですけれども、まあ、こちら開いていただいて、で、ここで Wi-Fi につなげます。で、これをオンにしていただくと。 そうしますと、ここ iPhone の13 Pro ということで、すぐに繋がるようになります。で、例えば YouTube を見たいといった場合なんですが、ここ開いていただければ、はい、こんな感じですぐに視聴することも可能になります。はい、こんな感じで YouTube を視聴するということも、このナビ自体が、カープレイが搭載されてなくても、 ネット自体は使えると、まあ、いうことがお分かりいただけたんではないかと思います。でさらに、このジョイウィンなんですけれども、レビューする動画の中で言い忘れたところがあって、新しい機能が搭載されております。それは何かと言いますと、押していただいて、でここに分割表示ができるところがあるんですけど、そうしますと、ここ YouTube の表示が出ますんで、で、ここで分割、 ができるようになります。そうしますと、このような形で表示されて、で、こちら、プライムビデオなんですけれども、プライムビデオと、で、こちら、YouTube。まあ、同時で再生することは、このプライムビデオと YouTube の組み合わせだとできないんですけれども、例えば、違うものでしたら見ることが可能です。で今、こちら、 YouTube 流れてるんですけれども、こちら、テレ東の番組が流れてるということで、この番組によって見れる見れないっていうのがあるんですけれども、このように同時で2画面で同時再生ができるというのも、この上位の特徴になっております。ただ一つだけ注意しておかなきゃいけないのは、これ、ディスプレイオーディオをつなげないと、ここの、カープレイ、 自体は AI ボックス単体でカープレイ自体は使えません。なので、アンドロイド、アンドロイドの OS 上端末を表示して、こういったアプリを使う、ネットをするということは可能ということになりますので、ナビ自体はないんだけれども、車の中でネットだけを使ったり、動画を見たいと。 いう方はぜひ参考にしていただければと思います。ってことで今回はこちらのジョインの AI ボックスを使いまして、カープレイ対応のナビでなくても、Android OS が使えるということで、今回ご紹介をさせていただきました。 当チャンネルではこういったガジェット系を主にやっておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼をいたします。